急遽そのアフレコをここでやっちゃうわわ<笑>かりましたスティーブン・メグチルバーグさん、yeah. はい hey. メグチルバーグメグチルバーグメググチルバーグが仕切りつつアフレコいくわよ<笑>みんな声優の本気を今こそ出すのよ<笑>いやエンジンの自分だ<笑><笑>。そうなんだよな<笑>はいきっとディレクターさんが素晴らしいミュージックも入れてくれると思<笑>い出すスペシャル版よ それでは、イオン探すんだよな。行く行くわよ。はい、行くわよ。スリーディロゼリアアメコミ版スタート。Start. この物語は主人公アイナアイバがスーパーパワーを手にし、学園生活もエンジョイ、ラブもエンジョイ、でもコメディという物語である。<笑> <笑>ねえアイナーどうしたの昨日も出たらしいわよスーパーヒーローワンダーアイアイああワンダーアイアイ<笑>そうもう私<笑>超ファンでなんと今日もね、うん、夜出るらしいのニューヨークに出るのそうよかったら一緒に見に行かないワンダーアイアイがそうなのね行きましょうよえなんでワンダーアイアイは出るの 分かんないけどなんか予告が犯人から予告があったから絶対アイアを出ると思うの私本当にスーパーヒーロー見たいから一緒に行きましょうあでもごめん私今日ちょっとあそうだった今日そういえば部活で先生に呼ばれてたんだったまた連絡するわ ね, ういねあーそあはでもそういう人かなあ、まあ、なーはーい うん、まあなんかちょっとね色々考え事してて悩んでるあなん励ますなんか最近元気ないんじゃないかなと思っていやでもそんなことないよよりかありがとうと、うん、ねよかったら今日の夜ディナーとかどうあーそうだな30分くらいなら短いのねそこで何か気ぢ悪 の, の下る途上ちょっとねちょっと会いないば<笑><笑>あんたね私の彼氏 ボビーが水泳の授業でプール履いてんの履いてん の, <笑><笑>のっい水泳の授業でプール履いてんのこっそり覗いてたの知ってんだからねちょっと何の言いがかりそれだって見てこの写真を iPhone で撮ったの見てこのボビーのたくましい体そ れ, それをこっそりアイナイバが覗いてるのよ見てないわよそれは間違いそんなことねかって えー、っとアイナ相葉は私のことが好きなんだから別にボビーとか関係ないのどうでもいいのよユりかありがとう<笑>まるべくんそこでチャイムキーン授業どっちか授業が始まるからいけない授業始まっちゃほら早く席に戻ったら、はい、ああなそこで解散えー、っとこのこの一連の流れがあって<笑>アイナは その、うんうんうん、友達のメグに嘘をついていること、うんうん、そしてあのユリシーとクドハルをケンカさせてしまったことに落ち込んだ放課後スタート、うん、<ス>いつも私全然うまくいかないなそしてなんでだ 元, 元スーパーヒーローを隠してるアケちゃん登場、うんうん、お あ, あそこの悩んでいる君あ俺あの男あれ <笑>俺スタバガソリンスタンド店の店長だけどちょっとうちで飲んでくかいスタバの店長スタバの店長えはいいいんですかあいいよ何サイズがいいショートもあるしトールもあるよえー、どうしようベンティーっていやベンティーでベンティーあっごめんベンティだと 50% オフになるけどいいかなあ はい、あいいですあじゃあじゃあ50パー出してもらって二、うん、2人でなぜか席について悩みを相談全然最近うまくいかないんですん秘密事も多いし秘密ってなんだいでもなんだろう明オさんになら話せる気がするでも話せないけど明けちゃんは察してる全部本当は知ってる、はあ、そうか、あのー、誰にでも若い頃には悩みがあるよ俺もあいつに見染められるまでは結構悩んでいたもんさそんな どんな悩みだったんですか そ, それは人にはうまくは言えないあそこでボビーと工藤春通りかかる<笑>ああこんなところであんた何やってんのねボビーいらっしゃいませートーク見せますか<笑>ショート見せますかじゃあベンティーで<笑><笑>あボビーいやああいなーボビー<笑><笑>今日もデート あーまあまあね今日はちょっとこいつが誕生日だからさわがまま付き合ってやってんだよ そ, っかあそんなことよりさあいななんか今日ニューヨークのクリスピークリームドーナツになんかスーパーウマンが出るって聞いたんだよねえあ、そうなんだなんかみんなで見に行こうって話出ててさボビーはスーパーウマン好きいやなんかちょっとああいうのは苦手なんだよねがなんか暇なのかなはいというわけで 次回あるのかないのか 3D ロゼリアアメコミえっとアイナクリスピークリームドーナツに行く続くか次回振られたはいということで振られて終わったやみんな振られて終わった全然ヒーロー感なかったよ今えーと<笑>このグダグダ感どうするこれーーはたなのさ思春期の悩みの<笑> だわこれちいパラスペシャルこれでいいのかしら、うんまあまあ